はい、えー、徳島市の慢性腰痛専門辻正体院長の辻です。本日も動画をご覧いただき本当にありがとうございます。えー、僕はですね、あのひげが全然生えないんですけどね、あの顎ひげとかはですね、あの一本ぐらいしか生えないんですけど、ちょっとですね、あの面倒面倒っていう風にやってるとですね、なんかここら辺になんかネズミ男みたいにせ、ね、っちょろっと生えるんですね、実はちょろっと生えるんですけど、これが僕の限界です。 これ以上生えないんですね僕は今年31歳になるんですけども、まあ、これ以上ですねこの年になってこんだけしかヒゲ生えないっていうことはまあおそらくこれからも生えることがないんだろうと昔はですねあごヒゲでちょっとエグザイルみたいなのにちょっと憧れてた部分があるんですけどねただ僕はヒゲも生えないし肌も白いので、まあ、全くそういう風になることは一切ないですねでま あ, あのエグザイルの淳っていうのがまあいるんですけどあんな感じでですね黒のサングラスをかけるとハエみたいになるので。 あの 何, もですね、一つ何一つ近づけないとなのでもう最近は諦めましたねはいまあ今日もやっていきたいと思いますえ腰痛は首から来ているっていう話なんですけどもあのジンクパターンっていうのがありましてジンクパターンっていうのがあってですねあの特に腰痛プラス首の痛みとかあ肩こりがあるっていう方に特に聞いていただきたいなと思うんですけどもあのジンクパターンっていうのがあって 人の体っていうのはです、ね、その腰が動くと首も動くとで首が動けば腰も動くっていうふうに決まってますで特にです、ね、体を動かす際です、ね、あの腰をねじろうと、まあ、後ろとか前とかいろいろ動かすんですけどもまずこう前にいく時も必ず首から動いてるっていうことなんですね腰を前に曲げる時も首からまず動きます。 振り向く際も多いって呼ばれたときに振り向く際も腰からじゃなくて首から動いて腰が動くんですねなので初めの書道の首が硬いと腰にも負荷がかかるっていうふうに決まってます、えー、こういう感じで人の体背骨ですねっていうのはついてるんですけどもまあこういうふうに一個一個ですね椎骨っていうのはこう連なっていってるんですねであなたはパッと見ですねこれ頸椎胸椎腰椎っていうふうに名前がついてるんですけどどこまでが腰椎でどこまでが胸椎でどこまでが頸 椎, 椎っていうのは分かりますかね まあ僕たちは勉強してと分かるんですけど一般の方っていうのは見た感じでは絶対分かんないんですよなぜかっていうと名前が違うだけで結局同じものの積み重ねだっていうことなんですねなのでこっち一つの棒なのでこっちの動きが悪くなればこっちの動きも悪くなるんですよなかなか腰痛が取りきれないのは結局こっちの動きをよくせずにこっちばっかり見てるからこっちばっかり揉んでもすぐ元に戻るし結局治りきらないんですねなので今日やっていただきたいのはこの腰椎 腰痛もありながら、首の痛み、肩こり、頭痛とかある方に対してぜひやっていただきたいなと僕は思っております。はい、で今からやるケ ア, さケアで腰の痛みも取れますし、首の痛みも取れるのでぜひやっていただければと思います。でまず、えー、やっていただきたいのは腰の痛み運動よりもあ首の可動域ですね。前に曲げる、後ろに、あ前曲げる、後ろ、横、ねじり。 っていう風にご自身の中でこれぐらいでどこで引っ張って何か違和感があるのかで僕の場合は首をです、ね、あの後ろに反るとちょっとここに詰まった感覚が出るんですね特に左ので、えー、この頸部の動きというのと実はその後背筋という筋肉です、ね、っていうのが筋膜っていうのにつながっていてあのすごく重要な動きをします広背筋という筋肉自体はこの脇の部分からこの腰までこういう感じで伸びていっている大きな筋肉になります。 でここは筋肉としても腰痛でつながってますなりやすいですしこの筋肉が引っ張ることによって腰痛になりやすいですし、えー、ここの広背筋っていう筋肉っていうのとこの僧帽筋っていう筋肉が筋膜っていうのにつながっていますのであの後ろに向いた時にこの広背筋っていう筋肉が筋膜硬くなって痛みを起こしているというケースがあります。なのでまず 警部の可動域から、で後ろに行きにくいあの、あなたがどこかでいたは感覚を覚えてもらって、今度はですね、あの脇ですね、あの脇の部分に、すみません、脇がちょっと見ました、えー、脇のへこんだ部分、へこんだ部分にですね、この親指をまずガツンと、ガツンじゃな、まあ、れて、入れ込んでいただいてで、このままですね、指、肩を下ろしてもらって、今度はですね、この後ろ側の部分ですね、このちょうど脇のこの境目、えー、90度にしてもらうと、まあ、ここの、 境ちょうど頂点の部分に手をぐっと当てます。でこのままですね指をこうプレスするように挟んでいただきたいんですねこの脇の後ろ側をぐっとつまんでいただいてつまんだ状態でですねぐっと結構まあ強めにぐっとつまんでいただいてこの状態で首を後ろに反ると行きやすくて痛みがないんですね。これは何かを知るのかっていうと筋肉ですね首の筋膜。 に繋がっているこの後背筋という筋肉を瞬間的にクッと圧迫することによって緩みができます。でこのままグッと圧迫するとすごく楽なので、えこのままですねここを握ったままですね手をこういうふうに動かします。でこのまま大きく深呼吸をしながら30秒から1分間こういう感じでマッサージを行ってみてください。 でこれがしんどい場合は、えー、これでこっちの腕ですね、つまんでいる方をこういう感じで揺らしていただいても結構です。大きくつまんだまま揺らしていただいても結構です。こういう感じで、こうでもいいですし、揺らしていただいても結構です。このまま30秒間軽く動かしていただきます。こんな感じで、こういう感じですね。こう動かしながらマッサージを行っていきます。で終わったあとに、この状態でもですね、 肩がこう落ちてるんですね、だらーんと緩んでいるので、落ちる感覚があると思います。で、この状態で首を上に向いてあげると痛みがかなり軽減しています。なので、えー、プラスですね、もしまあ首の可動域で見ていただいても結構ですし、これでさっきの腰ですね、腰が前に曲げたりとか、後ろ反ったり、前にこれをやった後に痛みが減っているのか。 当然ですね、左右両方やっていただくのがいいので左右両方やってみて動きですよ、頸部の動き、腰の動き、変化があるのか一度見てみてください。あなたがこれで痛みが変化するのであれば あ, あなたの四つは首ですね、頸部の筋肉が関連しているこの広背筋というのがすごく大きく関与してますよということが分かりますのでぜひ試しにやっていただければと思います。はい、ではは本本日は動画をごご覧いいただき、本当にありがとうございました